ついてこれねえなら勝手にやってなはい あ, あこのハルバードの鋭さは伊達じゃありませんよ私の炎は熱い私が私がダブリンだ 世界体勢を維持します何でしょうかこのハルバードの鋭さは伊達じゃありませんよ前に進むぞ了解了解 一するは起立私が行こうはいはいクくらいこの程度で止まると思うの一発で仕留めます経験だけに頼るものじゃないんです滅でいずれ降臨するな。 ご指示をご指示を治療してほしいやつは前に出ろ<笑>今助けてやる なんでしょうか。一撃を食らい。こちら千。アーツの治療範囲に入る。ここだここ。今はもっとやれ。しっかりしろ。 驚けしっかりしろ でも行けペンプこちらチェン進め何やってんだ待機中ただ廃人にキスのみしっかりしろ どうすりゃいつめえなら真っ暗になってみんか 奴らを抑えるジョーコ氏俺を解くお前犠牲者の苦しみがわかるわけねえ私がここにいること誰にも見られていないよねはいはいドアをぶちかましてやるぜ今助けてやるここだここ目の前真っ暗になってねえ 俺の力に頼りすぎじゃねえか。まあいい。いつも通り紅茶一杯に角砂糖二つとしゃれ込もう。